とーとまあ、先ほどのまあ続きですけれどもそのまあそれで YouTube が見られてるんで す, ですけれどもそのボリュームの音量ですね 100% に上げてても小さい声 そ, その音のきもあるんですよ<笑>その個人個人のですね差があってあの 100% の音量なのになんでこんな小さいんだろうみたいなこう感じでの時もあるし 100% で設定しててものすごいこう音量が<笑>こう 出, 出てる時もあるのでこう本当に自動的にあのそういうこともですね本当これ自動的になっちゃってるんですね。 なのでそういうそのあれっていうねあの変化があって考えさせられるっていう感じでですねまた判断がこうどうし自分がしていくのかっていう作業でですねあのー、こう試されてるこ の, このコンピューターさんですねパソコンさんにですね自然界のですね自然界からのですね その試されてるっていうねいうことでですねすげえなーっていうねそれもねあのちょっとお伝えしときますね皆さんはどうなんでしょうかね皆さんのパソコンはどうなんでしょうかね自分でその決めてこうやって操作していかないとできないのかそれとも私みたいに 自動的に、あっちってこっちってなんか変化があるっていう、そのパソコン<笑>、どうなんですかねっていうことで、ちょっとお話ししておきますね。はい。はい。まあなんか参考にあるのかどうかわかんないですけれども、参考になるのかな。<笑>非常にですね、びっくりするような、えー いうことがですね、起きていますね、本当に。なんか。ね。<笑>すごいですね。はい。じゃ、とりあえず。